Microsoft Access の起動データベースの新規作成の手順を説明します。確認です。前準備としてオフィスのインストールが必要です。オフィスのインストールしないという人は、えー、この資料、今から実演も行いたいと思いますので、実演を見て各自操作手順を学んでください。 ままず、手順を説明します。アクセスを起動するとスタート画面が出ますスタート画面ではデータベースの種類を選ぶことができます私が実行した時は名簿資金管理連絡先などなど、えー、様々選ぶことができますがデータベースの勉強のためには この空、空のデスクトップデータベースを選ぶのが一番勉強しやすいので空のデスクトップデータベースを選んでもらいます空のデスクトップデータベースを選ぶと画面が、えー、切り替わっていきます、えー、ではちょっと今の画面を確認しておきます今の画面には最近使ったファイル他のファイルを開く様々な データベースの種類などがありますが空のデスクトップデータベースを選び中身が空の新しいリレーショナルデータベースを作成してもらいますクリックするとリレーショナルデータベースが作成されると覚えておいてくださいでは次の画面を簡単に説明しておきます データベースの種類を選び、作成をクリックすると画面が切り替わります。これで、空のデスクトップデータベースの作成は終わりです。新しく開いた画面、これをテーブルツール画面と言います。では、えー、もう一度お伝えします。まず種類を選ぶ。この時には空のデスクトップデータベースを選ぶのが勉強しやすいです。 次に名前を変えることもできますが変える必要はありませんのでこのままにして作成をクリックしますするとテーブルツール画面が開きますテーブルツール画面は次の資料で説明しますでは実演に移りたいと思います今から Windows でアクセスを起動してみたいと思います アクセスを起動したところです。スクロールするとこのような画面です。えー、種類をいろいろ選べるんですけれども、ここでは空のデータベースを選んでクリックします。えー、この後、ファイル名とある、ここはこのままで良いので、作成をクリックします。そうすると新しい画面、これテーブルツール画面というのが開きます。この時、 データベースはすでに作成済みです、えー。以上、アクセスというソフトでのデータベースの新規作成を見ていただきました。